コリーの DNA の中に電子を持っている電子は何とかの中に入れある抽出液を全部じゃなくていいのでこれに入れますあまり激しく混ぜすぎると、えっと、抽出してきている DNA が切断されてしまう試験管に移します各班一つずつ取ってあるので試験管を持って前に取りに来てくださいまだ眼鏡かけてないとごめんなさい あもうちょっとだけ、はでこっちが無水エタノール。で、ここが、 2層に分かれているっていうのが確認できたと思います。えっ、ー、と細胞がたくさん入っているか DNA を抽出しやすく。うまい。DNA って書いてる。